今日は膝の痛みが予防改善できるエクササイズ一緒にやっていきましょう。で、膝が痛いって言っても、この特にこの膝小僧の上が痛かったり、下が痛かったりね。歩いたり止まったりするとね。痛かったりする人多いですよね。で、そういう方って大体。このももの前の筋肉が硬かったり弱かったりってすることが原因になっている方がほとんどなんですね。なので、でも膝が痛いからあももの筋肉が。 弱いんだよなじゃあ、スクワットしないとっていうのは分かるけどスクワットすると膝が痛いのよっていう時あるじゃないですかでそういう時に膝にに、ね、そんなに負担をかけずにできるスクワットがあるので一緒にやっていきますねはい、それではやっていきましょうまず足大きく開きます大きく開いてで今回はじゃあ、ね、右足のつま先はまっすぐで左足のつま先は横に向けちゃいますで膝のねちょっと伸びきらないで膝ちょっとロック外しますねで 手は胸の前でこうやって合わせましょう。でおへそちょっとね、背中に引き込んで腰こう反らないようにね、して、で、この右の足は伸びたまま、左の足を曲げると同時に横向きます。こういう風に。で、この時にね、こういう風にいっちゃわないで、この骨盤の真上、この上半身の動きはね、動かない。もうこのまま。このままね。だから前に来て、 で、曲げて前に来て曲げてでこれを一緒にやっていきましょうはいそれではいきますね息を大きく吸って吐きながらゆっくり左の膝を曲げてでしっかりと左向きますこの時腰反らないようにおへそ背中にぐっと引き込んでいきますよで吸ってゆっくりと戻るその時左の膝も戻りますね吐いて 左の膝曲げながら左しっかり見ておへそ引き込んで腰反らないここも伸びてるの感じますで吸ってゆっくりと戻る3吐いて膝しっかり曲げるけど膝の真下に足首くるところまでねでも上半身は真ん中はい吸って戻る4吐いてはい吸って 戻る5を吐いてで、この膝曲げたときに、こう膝が中に入らないように、しっかりとつま先と同じ方向に曲げるように注意していきましょう。で戻る。6吐いて、はい、吸って戻る。7吐いて、おへそ引き込んで、しっかりと左向きますよ。 はい、吸って戻る。8、吐いて、膝がね、前の足の上まで来るように。でも上半身は前に行かないですよ。はい、吸って戻る。9、吐いて、もしね、この足、正面向いてるの辛かったら、ちょっと斜めにしていただいてもいいです。はい、吸って戻る。10、吐いて、 で戻したらラストキープしますね吐いて体しっかり左に向けて左の膝まっすぐねしっかり曲げて10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0はいゆっくりと戻しましょうはいそしたら反対いきますね左の足のつま先は正面もしくはねこれがきつい方は斜めでこの右足は まっすぐ、右に向いていきます。はい。それではいきますね。今度は、右の方に向けた時に、右膝を曲げて、足首の真上まで。でも上半身は前に行かないで、真ん中。あとは、この膝が、つま先より中に入らないように、つま先と同じ方向に曲げるっていう風に注意していきますね。はい。それではいきます。足大きく開いて、左の足は正面。 引きつかったらちょっと斜め。前の、右足は右に。で、膝のロックちょっと外して、手の、手は前に持っていきましょう。で、おへそ背中に引き込んで、吸って、吐いて、じわーっと右。おへそ引き込みますよ。はい、吸って、戻る。この時、右足戻して、吐いて、踏み込む。 吸って戻る3吐いて踏み込むはい吸って戻る4吐いてはい吸って戻る5を吐いてちょっと慣れてきたらね足の幅広めにやってみましょうはい吸って戻る 六、吐いて、なるべく後ろの膝伸ばして、吸って、戻る、七、吐いて、上半身がね、前に行かないように真ん中、腰反らないでおへそ引き込みます。はい、吸って戻る。八、吐いて、はい、吸って戻る。九、吐いて、 膝の向きね、しっかりね、真正面ですよ。はい、吸って戻る、10、吐いて、はい、吸って戻ったら最後キープしましょう。吐いて、右にしっかりねじって、おへそ引き込んで、膝ね、足首の上まで、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0、吸って、ゆっくりと戻りましょう。 体のね、動き、慣れてきたと思うので、こっからが聞き時なので、もう一セット一緒にやっていきましょう。動きがね、慣れた方は、多分足もうちょっと広めに開いても構いません。じゃあ今度またこっち向きますね。こっち向くから、左の足は左。で、右の足は正面。膝のロックちょっと外していただいて、手は胸の前。いきますよ。で、こっからがね、聞き時ですから、一緒にやりましょう。吸って、 吐いて、膝ね、ぐーっと曲げながら、体、左。膝の向きね、つま先と一緒ですよ。上半身前に行かない。真ん中。はい、吸って、ゆっくりと戻る。二ー、吐いて、左の膝曲げながら、おへそ背中に引き込んで。はい、吸って、戻る。さうん、吐いて、息しっかり吐いて、はい、吸って、 戻る、4吐いて、はい、吸って、戻る、5を吐いて、はい、吸って、戻る、6吐いて、左の膝しっかり曲げて、体もしっかり左に向けましょう。はい、吸って、戻る、7吐いて、 はい、吸って戻る、8吐いて、このね、ももを使いながら、ここもね、しっかり、股関節の前も伸びていきます。はい、吸って戻る、9吐いて、はい、吸って戻る、10吐いて、後ろの足も、ね、しっかりグッとマットをしていきましょう。はい、吸って戻ったら、ラスト、キープしますね。 吐いて、て上半身真ん中ですよ。10、9、8、7、おへそ引き込んで、6、5、4、3、2、1、0。はい、ゆっくりと正面に戻します。はい。はい、そしたら最後で、ね、左足はつま先正面。右足は右に向けていきます。ちょっと慣れてきた人はね、足開いても構いません。で、膝のロックを外しましょう。ツーンと引っ張りね。 あの、伸ばしすぎないように。ちょっと外します。ね。はい、そしたら手前に持ってきて、おへそ背中に引き込んで、腰反らないようにね、腰がビヨーンって反らないようにしていきます。はい、それではいきますね。吸って、吐いて、ゆっくり右向いて、今この膝が足首の上に来るところまで、で、膝の向きはつま先と一緒。上半身は真ん中です。後ろの足、伸ばしきれれば伸ばしていきます。はい、吸って、 正面2吐いてはい吸って戻る3吐いて右膝曲げて後ろの足ねしっかり蹴ってはい吸って戻る4吐いてはい吸って戻る 5を吐いて、はい、吸って、戻る、6吐いて、しっかりウエストをねじって、膝曲げて、上半身真ん中。はい、吸って、戻る、7吐いて、はい、吸って、 戻る、8吐いて、じわーっと効いてきましたよね。はい、吸って、戻る、9吐いて、はい、吸って、戻る、10吐いて、はい、吸って、戻, て、はい、て戻したら、 ラスト吐いて、膝しっかり曲げて、膝ね、内側に入ってないように、上半身真ん中、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。はい、吸って、ゆっくりと正面向きましょう。はい、はい、いかがだったでしょうか。こうやって、もものね、前の筋肉をしっかりと使って、え緩めるようにすると、 膝頭がね膝小僧があのグラグラしなくなってくるので膝小僧の上の痛みや下の痛みが取れてきますなので2セット一緒にやってみてくださいはいこちらのチャンネルでは40代以上の忙しいママたちが自分の、ね、体の不調を日常生活の隙間時間でメンテナンスできるストレッチマッサージエクササイズあと骨盤低筋呼吸をご紹介していますもしお役に立ったら